チャンネルですね、えー、今日は、えー、第何代でしたっけ29来29台航空幕僚長をされてましたあの有名な玉上閣下にお見えいただいておりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますししまあもう十年くらいになりますかね我々そうですね沖縄島にはね行っ、ね、ていただいて、はいはい、それからあの沖ノ島という村方大社の上津宮にありますですねえ神の島にお連れをしましてそこから神様のご縁ができてそれからね 台湾に行ったいろいろねえそうです ね, いですねはい、はい、本当ありがとうございますいやいやこちらこそはいつも あ, あもうその間にいろんなあのつ辛いことがありましたよね本当まあいろいろありましたね、はい、本当人生波乱万丈ですね<笑>自衛隊を首になっただけじゃなくて、はい、その後捕まるとかいうことがありましたからねどこなんか別荘かなんか行かれてるみたいですそうですねあの小菅の別荘に行って半年過ごしましたね<笑>ああね、うん、でも半年もいるとね非常に住みやすくなりますね<笑> もうずっといてもいいかなと思ったぐらいですね、本当。でもその時も毎日腕立て伏せとか。やってましたね、部屋で。さすがですね、うん。体力が落ちるといけないと思って。はいはい。あの、卵が背はそんなに大きくないんですね。その背は160センチですね。ですよね、でもね、胸板がすごく熱くて。お腹も全然出てらっしゃらなくて。まあ、まあ、結構自由ですよね。うん 今も毎日ね、腕立て、腹筋、背筋とかやってます。あすすスクワットとかね。今お見せしたっけ。七十三です。七十三。だ七十三にはね、見えないって言われますよ、僕。うん。七十二ぐらいに見える<笑>、うん。まあ、うん、ということでね、うん、今日はちょっと、豊か放題やろうと思って。はい。はいあの、今、あの、ちょうど総裁選がね、えー。そうですね。やってますけども。えー、えー、河野太郎。はい。石破茂。はい。小、え、泉、ー。え次郎。進、うん、次郎。はい。この三馬鹿取りを作るんですけどはい。はい。はい。実は、あの。 いやいやいや一番よく知ってる の, その、ね、はいうん、それはねその3人バカだバカだって言いますけどね、はい、いや本当にバカだと思いますよほ<笑>、うんとねあの河野太郎さんでねあれほんと験が悪くなっちゃいますよですよ ね, ね彼はねいわばあの今までそのずっと小泉政権なんか進めてきたね あのグローバル化、はい、っていうことをあれ進めようとしてるわけですね。もし、ね、あれグローバル化によって結局ね賃金が上がらないわけさ、はい。だから結局安倍政権の8年間でも結局株価だけがまあ2倍半ぐらいになってるんですよね。でも株を持っている人っていうのは国民の富裕層をだいたい10パーセント満たないんですよ。これらの人たちは GDP が伸びない中で余計取るようになったから伸びないから他の人は 富裕層に取られた分だけけ所得が減るわけですよ、ねうん、だから安倍政権のスタートと終わりではね国民一般の所得はね100万円減ってるんですよあ、うん、だからこれね案外国民が気が付いてないんですけどそうなんですよデータで見る限り、うん、はいそれをさらに今度ものづくりをね、うんうん、潰, 潰してそうそう、えー、普通の自動車産業を、うん、今度あの EV 電気自動車にしようとそうですね あのいろんな産業が全部潰れちゃうということで ね, でねだから彼はその日本の伝統文化を極めて軽視してるんですよねいいですよねの伝統文化っていうのは日本は長い歴史の中でその多くの国民が幸せになれるようにですね、うん、こう伝統文化の中にね国民を幸せにするシステムがいっぱい組み込まれてるんですねそれをみんな壊そうとするんだからね だから、まあ、夫婦別姓にしても ね, そうですよねやっぱり一つの家で同じ姓で、うんうん、夫婦別姓選択制と言いながらも完全に夫婦親子別姓になりますのでありますよねだから佐藤さんの奥さんが鈴木さんで鈴木さんの奥さんが斎藤さんだとかって何だと<笑>それは、ね、分かんなくなっちゃうじゃないですか<笑>分かんなくなっちゃいます、ね、うよ、ん、ね、うん、だからもうこういうのでねやっぱり家族の一体化とかね、うん、そ, うそういうものは本当なくなってしまうす、ね、いや僕はそこの議論を持ってくるよりですね一番簡単なのが、うん、うん、で 今だから結局ね何か問題があるんですかと、はい、その問題は皆共通に認識できるようなもんですかということなんです ね,、はい、そうですね問題がないにもかかわらず壊そうとするそし壊した結果ねそれがどういう結果になるかというのは予測できないんですよ、はい、予測できない。 これが問題だとみんながああそれは問題だねと共通に認識ができるんであればね、それは書いたらいいと思うけど、何もみんな問題だと認識してないことをなくそうとするわけですよね。それからのあの人はね、うん、反原発なんですね。あ, あそうですか、ね。で反原発はちょっとこう止めときますよとか言いながらね、六、うんうんうん、カ所目の再処再処理工場、うん、そうそうやっとこのことできたのにね、うんうん、廃止するっていうんですよ。原発ダメになっちゃいますよね。もうダメになっちゃいます、ね、私はね実は河野太郎さんとね。うん 78年前に山口県の与和国市でね、はい、アベック講演したことがあるんです彼が1時間しゃべる、はい、その後私が1時間しゃべる、はい、であと30分ぐらいの、まあ、パネルみたいな、はいはい、ですかしゃべるで彼がねあのー、言ってることがねもう飛んでるんですよね、うん、反原発でサウジアラビアに全面的にソーラーパネルを敷き詰めるとね、うん、世界中の電力が賄えるって言ってるほたか、ね、<笑>だから質問が出ますよね当然会場から サウジアウェルの人たちをそれで生活できるんですかと、うん、かあそこからんだ世界中に電気引くのに電源ケーブルの所要ってどのぐらいあるんですかと、うん、かアメリカまで引いた時その電力のロスってのはどのぐらい生耗るんですかとかね<笑>、うん、当然の疑問がわきます、ねはい、答えられないああ、うん、もう画面ですねに描いたも ん, ん、うん、だからねなんかその思いつきで言ってるわけですよね、うん で私はねいやい や, いやこの人困った人だなとあの親父の河野洋平っていうの、うんうんうん、とんでもないやつでしたからね江沢民の洋平だから河野洋平って言われてんだけど江沢民の洋平兵だから野河野洋平そうそんそうそう<笑>で親父も親父だけど息子も息子だなと<笑>その時思いましたよでねその後私がねいや皆さん河野さんはあの原発を使わないでね今後の電力需要を賄えると。 よような話をしたけどね絶対皆さん無理ですよと原発を使うべきですよとで原発は使って日本は60年も使っててね前の東京オリンピックの時から死んだ人誰もいないんですよと、うん、放射能であの茨城県の東海村であの亡くなった2人っていうのはあれはあの放射性廃棄物の取り扱いを間違えたから亡くなったんでね運転中の原発の事故で死んだ人が誰もいないで うそういう話を私はしたらね、もう白書喝采でしたね。うん、もう解除は。じあのサウジアラビアに仮にね、サウジアラビにに、ねうん、アラビ全部敷き詰めて、うんうん、世界中の電力をまくらったとしましょう。うんうん、でもサウジアラビアが夜になったら、みんな真っ暗になっちゃうということに、ね、なっちゃいますよね。<笑>本当。本当ですね。うん<笑>。それからあの三三馬格闘二人目の、ね、石破茂ああ。よくご存となんでしょう。ああ、石破茂はね、あのー、私は航空爆弾の時のね、はい、防衛大臣でした。ああ防衛大臣。はい。 彼はねあのー、まあしゃべりもまあそこそこうまいし、はい、あのー、調子がいい時はいいはんだすごく、はいはいはい、自分に被害が及ばない時は、はい、しかし自分に被害が及びそうになるとね、まあ、部下捨てて逃げ出すからこれね下に使えてるとすぐ分かる、うん、本んに。 だからあれでしょう、党員票みたいな、うん、そうそうそう外から見るやつはわからないけども、近くにいる議員からは人望がないと。うん、近くにいる議員から全く人望がな い,、はい、近くにいるとよくわかるんだ、だから全国、遠くにいる人はね、わかんないから、そういうことね、うんうん、だまあ河野太郎なんかもそうですよ、遠くにいる人はわかんないから、あの人は防衛大臣やってましたね本当、やりましたね、やりましたね、んなん か, からめちゃめちゃ人気悪かったという、うん、うん、まあ、あのー、馬脚を表すことはなかったけどね。はい だからでもね考えてることが考えてることだからな彼によって本当日本は本当もっと貧乏になっちゃうと思いますねですよ、ねうん、で小泉進次郎小泉進次郎もねまあ親父に似てますよねあれも彼もね似てます ね, 彼, ね, ますね、はい、彼は喋りがいい、はい、マスクもいい、はい、考えてることはダメだ完全に本当本当ですよ本当にもっと勉強してもらわないと困りますねあれ、えー、やっぱりあのフォワード関できて四十六パーセントとかね土岐、うん、坂フォーティシックスじゃないのっていうかね。そうそうそう あれもアメリカのあの外国人洗脳機関の C.S.I.S. の卒業生でしょ。親父もそうだけど、はいうん。だからね、アメリカのその C.S.I.S. とはその外国人を洗脳してね、はい、アメリカのために働くような人間を作り上げることが目標だから。はいうん、もう立派にその役割は果たんです、ねうん、その役割は今は立派に果たしてますよね。この三人の人がもしですよ、うんうん、総理、幹事長、官房長官みたいになったら、うんうんうん、日本はどうなんでしょうね。いやもう沈むだけ沈むでしょうね。 だから日本が今、どういう状況にあるかっていうと平成の30年間、日本はもう転落の30年だったんですよね、転落の30年、政治というのは国民を幸福にしなきゃいけないです、ねはい、で国民はじゃあ、どんなとき幸福になれるんですかというとね、それはそれぞれの人がやりたいことは別だけれどもそれぞれの人がやりたいことがやれることがね幸福なんですよ。そそうやっててまたた暮らしていければでいいですすねそうそうそうじゃあそのために何が必要ですか 一つは政治的な自由ですよね、はい、あれはダメこれはダメと言われるとね人間なかなか幸せになれないですよね。で何をやってもいいよと言われても何かやるとしたら必ずお金がかかるでしょう、はい。そしたら、ね、経済的に豊かでないとまた幸福にはなれないんですよ、うん。だから政治的な自由と経済的な豊かさこれを実現することがね、はい、政治の目標でなければならないんですよ。はい、でじゃあ政治的自由平成の30年どうでしたかというとね。 これはどんどんどんどん物が言いいににくく状況になっていくわけでしょ最近はあの森元総理がオリンピックでやめたね、はい、女性がいると会議が長くなると言っただけで職を失うみたいなね、うん、これおかしいでしょうとでまたあの杉田妙議員が LGBT には生産性がないと、はい、あの月刊新潮か何か変えたということでね追及されてでその時ねあの時安倍総理も今の菅官房長官、はい 直ちに謝るわけですよね、うん、僕これがおかしいと思う。と、ね、いうのは民主主義社会なんだから日本は LGBT には生産性がないという意見を言う自由ぐらい保障してください、はい、反対の人はいや生産性があると言えばいいじゃないですかというのがね筋だと思うますこういう理由でそうあの生産性があるんだと言えあの時はね少子化問題かなんかで子どもが生まれないくなるからそうそう、うん、ということで言ったん で, そうそうで、ね、別になんのおかしくもないんですよ ね,、うんうんうん、ね。ところが それを言うとね、多分もっとマスコミに叩かれたりね、うん、問題が大きくなる可能性があるんですよ。そうね問題が大きくなることを避けるためにね一歩下がっちゃうわけでしょ。そうこれはね指揮官が戦わないということなんです、ねはいはい、指揮官が戦わない組織って絶対戦えないんだなるほど。総理が靖国参拝しなかったらね各大臣が靖国参拝するわけいいかないでしょだからねトップがねもう叩かれた叩かれて傷だらけになってもね 国家国民のため部下のため、うん、戦うという姿勢を持たないとねこれはもう国がどんどん駄目になりますねだから平成の30年はねそういう意味では日本の総理はねほとんど戦ってないと私は思うんですなるほどだから政治的自由がどんどん後退するで幸せになれないでじゃあ経済的にどうですかって言ったらあの平成の初めは日本の経済力っていうのは GDP は世界の経済の 18% を占めた。 今も6切るるんですよ5台ぐらいになるんですよ、うん、そうね経済的な実力は3分の1になってるわけでしょこれではね国民を幸福にする政治がをやってきたとは絶対言えないわけですよ ね, ですよ ね, ね、はい、からどんな言い訳したって政治は結果ですよ結果を出さなきゃと私は思うんですよね。 だからね今から今度ですよ、うんうん、今あの新しいあの総裁がもうすぐ決まりますけどね、うん、誰がなるかわかりません、僕はあの高市早苗さんになってほしいと思ってますけども、その新しい総裁が、うん、今からの日本をどういうふうにしなきゃいけないかって、うん、そうそうあのどういうふうな感じで思われてますあそうですね、やっぱりあの私も高市早苗さんにぜひなってもらいたいと思いますよ。 あの政権放送を聞いてるとね、他の3人はね、まあ言ってることが、まあまあ、どうでもいいようなこと言ってますわな、本当に。どうにでも取れますよね、本当に、あいな高市さんだけがね、ああのまあ初の女性総理を目指してるか、やっぱり言ってることがしっかりしてますよね、国防安全保障とか、でそのやっぱり靖国参拝もすると言ってますから、靖国参拝ってね、これ、日本を取り戻すね。 もう本当第一一一歩ですよもう一応一番靖国一一一一参拝しないということは結局日本はもう戦うことをやめますと宣言してるようなもんだからだからまあ高井さんはそうい参拝すると言ってるからねぜひ頑張ってもらいたいしそしてそ の, あの総理であればね20年後30年後日本の国の出来上がりの形はこうなんですと、は。い どんな細かいことを聞かれても私はそこはそうなってる状態にしたいということがね言えなきゃおかしいと思っます ね, ね。せっかくねこの頃、うん、あの中間に対して、うん、特に韓国に対して強く言うようになったじゃないですか、うんうんはいはい、韓国はだんだんんんんだだんししてきましたもんねからそれと同じように、うん、マスコミがわっと言ってくるからごめんなさいじゃなくて「そうそうそう何言ってんだ何がおかしいんだ」って言えばねそうそうそうマスコミがだんだん来てまともな放送するようになるから、うん、それが今必要ですよね。うん だから靖国参拝について言えば結局靖国問題があるからね例えば永久戦犯を分子しろとかね、うん、あるいはその無宗教のね、はい、とか施設を作るとか言ってる保護者もいますよね、はい、だけどそれをやったたらまた次の矢が飛んんででいくんですよ そ, うです、ねはい、そ, れそれは一時はそれで収まりますよ一時収まってもまたね次の問題をしてまた交代なんですそのの繰り返しでこの靖国問題もあの。 一歩ずつ交代してきてるわけですよね。あの A 級戦犯を合資してるかって言いますけども、うんうんうん、あれは A 級戦犯、B 級、C 級の戦犯はなしにしましょうって国会で決めたんですよね。れ国会で決めました。国会で決めたものを国会議員がそれを持ち出すってのはね。うんうん、そうですねこれは前の国会を否定することになるから国会検視も鼻ハだしいですよね。うんうんうん、国会検視とかね、大体にね分かってないんだそんなこと。うん、勉強したこともな い, し い, しい。石破さんがよく言うんですねこれね。うんうん、A 級戦犯まつってあげる限り私は行きませんって言うけど。うん 日本には永久戦犯は存在しませんか、ね、いな い, 存在しない で, で石破茂はねまだ旧軍を批判するのに昭和16年にねあの夏に陸軍があ の, あの研究したところでね、はい、アメリカと戦争したら負けると分かってたとその負けると分かってた戦争を始めたとか言うんだよ彼はね。だからね今でもあの林千勝さんという人が秋丸機関とか言ってね秋丸機関ちゃんと研究をしてどうやったら勝てるかっていうことをちゃんと研究したわけですよね。はい だからその通り行動しなかったことが結局敗戦につながったわけだけど結局石破茂なんかはね日本が悪いという材料ばっかり探してねだから、えー、日本が戦争に入らなきゃいけなくなったのは、うん、エネルギーを止められたんですね、うん、そうそうそうエネルギーを止められたから入ってるんですよそうそうそうで今の河野太郎は、うん、自分からエネルギーを止めようとしてますよねこんなバカなことはないじゃないかと私は思ってましたねいやいやいや本当 も, しです、ね、もう本当河野太郎が もう総理大臣になったらですよ。うん、もう自民党支持やめますよ、うん。でも自民党もね、やっぱりちゃんと避けしてますからね、本当。自民党がね、あの結局ね、左翼の攻撃に対してね、ちょっと左によって問題解決すね、はい、とね、そ, したらそこで問題解決したからも、ね、っ<笑>と次また攻撃とまた左。また左。繰り返し繰り返し左によってね、まあ自民党がね保守の政党じゃなくなってしまったんよね。本当おかしくなった。だから本当はね。 野党で自民党の右側に軸足を置くね野党ができて自民党もっとちゃんとやらなきゃだめじゃないかという野党がねできないとねもう今、自民党はね絶対政権を失う恐れがないんですよね野党がアホだからだから絶対政権失わないからねサボりっぱなしですよ、自民党なんもやってない。 ああの、うん、まあ、こういうとあれなんですけども、うん、何人かですね、うん、真面目にきちっとやってらっしゃる議員はいます、うんいるいるね、ところがですね、うん、このなんもせんでね、うん、もう野党があんまりもも不甲斐ないから、うんうんうん、何もしなくて通るあの自民党員もいるわけですよ ね, いいね本当ですね で, で公明党の票をもらって通る議員もいるわけですね、うんうんうんうん、だからそういうところがねやっぱり一人一人が強く言ってほしいです ね, ですねだから公明党とね手を切れない自民党がね なんかかか国国家国民ののためになんかできるのかと本当に私はねあのー、公明党のその支援をいないとね選挙に通らないそういう人はいっぺんみんな落ちてくれと、うんうん、そして出直さないとね自民党がね本来の日本を守っていくこの伝統文化を守っていくというね保守の政党になれませんねそれからもし大事なのは、うん、選ぶのは国民なんですよ。うん、すだから国民が、うん この人は本当に日本のためになるのかね、うん、ならないのかをちゃんとウキペディで、ね、ちょっと見れば ね, い, や い, やねいっぱい出てきますから そ, す、ね、それだけでもいいんですよ ね, すねこの人よく顔を見るからねってこの人なんかを見た感じいいじゃん、うん、みたいなね、うん、安易な気持ちでよっう選ぶなとギリ、ね、人情ではなくて大義で選ぶべきだけにと。<笑><笑> とということで、はい、あの、本当に今日はどうもありがとうございました。